七十六、四月十五日、月曜日。七十六、四月十五日、月曜日。食堂 で, 電で、堂で電話で予約。そこ、注射、可能、ですか そこ、注射可能ですかはい、可能です。はい、可能です。静かで窓側の席でお願いします。静かで窓側の席でお願いします。はい、わかりました。はい、わかりました。 そ、こ、そこ。注、射、注車、。静かだ、静かだ。窓、窓。